皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年2月23日、ガーディアンの特訓スタンプ稼ぎに使えるんじゃないかと思い出しまして、ピラミッドにやってきました。今現在7403個ですので、この数字を覚えておきます。さて、第90秒から始めようと思ったら、何やら見たことないメッセージが出ました。読んでみると、ピラミッドの移動に関してもスキップすることができるようになったとのことです。 設定を開いてみましたがデフォルトでスキップする設定になっているみたいですとりあえず最初のムービーは見る必要があるみたいですねこんな感じのムービーが流れますがこれがどうなるのでしょうか こんな感じでスキップされるようになりました。これは強いですね。これならだいぶ時間短縮になります。さて、特訓スタンプ稼ぎの方はどうなったかと言いますと、7699個まで増えました。第10秒から第90秒まで一通り回って、だいたい296個でした。特訓元気玉を使わずにこれだけ稼げましたので、正職業の特訓がカンストするまでは、ピラミッドも毎週やろうと思いました。